会場の皆さんこんにちは おはようイざいます。あ、あの最近はあのあっちこっちのですね。お祭りが中心になりまして、僕被災地の舞台とい う, ようなことにな る, なるんですけれども、昨年もこの企業にようこそ、良さこい、えー、参加させていただきました。本当にあの関係者の皆さんにはですね。本当にあの心からお礼申し上げしたいんでございます、えー。今日はですね。 えー、村山にちなんだ曲「さくら」をご披露したいというふうに思います、えー、こちらの方ですね村山のいろいろな、ね、まあそういったものを取り込んだ曲になりますが、えー、大変ノリのいい曲になってますのでね皆さんも一緒に楽しんでいただければというふうに思いますそれは最後の最後までご声援よろしくお願いいたしますよろ し, くお願いしまするよ 明天开 住人住人 会場の皆様に出